辰公文書を改ざん廃棄させ、あるいは虚偽答弁を続けた、また国会にも会計検査院にも国民の情報公開請求に対しても文書を隠し続けた財務省、あるいは佐川氏の責任は極めて重いと言わなければなりません。 また総務課長は、文書の改ざん廃棄の中核的役割を担ったと、調査報告でも、書でも報告がされておりますが、いずれも停職の三か月、あるいは一か月という、非常に軽い処分になったと言わざるを得ません、人事院に聞きますけれども、国家公務員が懲戒処分を受けるのはどのような場合ですか会計、人事院長、あっ、人事、ごめんなさい、人事院、郷田副市長。 お答え申し上げます、えー。国家公務員法第82条におきまして、えー まあ、懲戒の場合といたしまして、職員が次の覚悟のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給、または戒告の処分をすることができる、規定いたしまして、第1号では、この法律または国家、もしくは国家公務員倫理法、またはこれらの法律に基づく命令、国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令、および同条第4項の規定に基づく規則を含むに違反した場合、第2号といたしまして、職務上の義務に違反しまたは職務を怠った場合、 第3号といたしまして、国民全体の保仕当たるにふさわしくない非行のあった場合、以上3号を掲げているところでございます。畳君。矢野官房長にお聞きしますけれども、えー、今回、佐川氏らに対する懲戒処分というものは、国家公務員法82条、今、紹介ありました、1から3のどれに当たるんでしょうか矢野官房長。お答え申し上げます。えー、基本的には、あ 国家公務員法第82条1項の1号、2号、3号、すべての号に当たると思っております辰巳君すべてに当たると。人事院は懲戒処分の指針について各省に通通通知をして標準例を示しております。標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合としてどのような指摘をしているんですか1から3まで答えてください郷田職員福祉局長 お答え申し上げます。今、先生ご指摘の人事院が発出しております懲戒処分の指針では基本事項におきまして、まあ、標準例に対してどのような要点にするかを掲げた上でこの標準例に掲げる処分の種類よりも重いことがする場合といたしまして第一に非行為の動機もしくは対応が極めて悪質であるときまたは非行為の結果が極めて重大であるとき 二つ目には、非行為を行った職員が管理または監督の地位にあるなど、その職責が特に高いとき、三つ目といたしまして、非行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき、このほか、あと二二つの項目を掲げているところでございます辰巳君、麻生大臣、結果が極めて重大、あるいは職責が特に高い方、公務内外に及ぼす影響が特に大きい。 これまさに佐川氏などが行った改ざん隠蔽虚偽答弁は、これに当たるんじゃないですか、それと比して、今回の処分っていうのは、あまりにも甘すぎるんじゃないですか麻生大臣。今回の報告書で、この一連のいわゆる問題行為につきましては、これは国有財産行政のいわゆる責任者であった当時の理財局長が、いわゆる方向性を決定づけて。 その下で総務課長が関係者に方針を伝達するなど、いわゆる中核的な役目を担ったということだと思いますので、その下におりました担当課長、担当室長もこれは深く関与したと認定した条件です従いまして、その上で今ご、ご質問もなりました処分につきましては、当時の理財局長と、えー、総務課長につきましては、これは言及にとどまらず、いわゆる 懲戒免職に次いで重たい停職処分というのに担当する、相当すると判断をさせていただいて、私どもとしては、文書管理関係の過去の処分事例と比べましても、重い処分を裁定するとなどあの、厳正に対応したところでありまして、あの今回の処分が軽いというふうに考えているわけではありません。辰巳君 いや免職は当然だと思いますよ、しかも定職といいますが、3ヶ月ですからね、定職12ヶ月までありますからね、これ軽いと言わなければなりません、結局、理財局がなぜ文書改ざん廃棄隠蔽したのかと、これやっぱり安倍総理を守るためだったからと、だから厳しい処分ができないということではないか、多くの国民はそう思っていると思います、この間、理財局、財務省はさまざまな事実を今になって認めてきております。 例えば2015年の1月の9日に私学審議会の認可の前に貸付料の予定価格を示していた事実をこの間認めました公共税形であっても見積もり合わせをする理由は1円でも高く国有地を払い下げるためであります大臣麻生大臣大臣もありえないとこの国会で答弁をされていた予定価格を事前に漏えいしたということなんじゃないですか 大大 臣, 大 臣, 大臣んあ大谷大局長あのお答え申し上げます今、委員のご指摘の中で、えー、1月9日に予定価格を提示したというお話がございました、1月9日にご提示をしたのは、3400万という数字でございます。 委員ご案内のとおり予定価格は3300万でございまして要すれば1月9日の日にお話をしたものは予定価格ではございません、えー、その当時の貸付料の水準というものを相場というものをお伝えしようとしてということですが委員からお話がございましたとおりそういう数字をお示しをすることはそれ以降1円でも高く売るという観点からすればあそれ、えー より高い数字がなかなか出て、基本的には出てこないということになりますので、そういう意味では不適切であったということはご指摘は、ああの理解をしております、その上でわれわれとすれば、今後そういうことがないようにということで、一円でも高くするということで、えー、見積もり合わせを必ずやるというふうに、今回、仕組みを変えるということを考えている、あ, のあるいはそういうことをもうすでに通達で実施をしておるということでございます辰巳君、なんで漏洩したんですか。ありえない話でしょ、なんで漏洩したんですか。 太田理大局長。あの当時、その水準なり相場をというお話をしたのは、当時、大阪府でまず学校法人として認可をされるのかどうかということが議論になっておりましたで、大阪府の方に森友学園の方は収支の計画を提出をしておったんでございますが、その収支の計画において、貸付料について。 2000 万, 円という2000万円台の数字を前提として収支計画を作っておりましたので、えー財務省あの、当時の近畿財務局とすれば、基本的には水準は3000万円台の数字であると、それを2000万円台という数字の収支計画をもとに大阪府に審査をしていただくと、それは適切な審査が得られなくなるということを、それではいけないということを考えて、そういうことをしているということでございます。君私が問いたいたのは 2000万円の収支計画しか持ってこない、なぜそういう人たちとわざわざ契約しなければならなかったのかということなんですよ、見積もり合わせで不調になったら、それでいいじゃないですか、わざわざ3300万円の予定価格をすでに官邸士からもらっておいて、3400万円以上入れないと、これは不調になりますよ、契約できませんよと言って、3400万円というのを指にて暗黙の提示をしたんでしょ、全く不当なやり方なんですよ、これ大臣ね。 私たちは、これ、事前の価格提示だと、あるいは交渉記録だって廃棄したといったものはあるんだと言ってきたわけです。で、この1年間、我々が物的証拠でもって、散々指摘してきたにもかかわらず、大臣自身もまあ虚偽答弁を行って、数々の部下の虚偽答弁を追認してきたわけですよ。大臣ね、たとえ野党の指摘であっても、誤りは認めて、この真相解明に努めるべきだったんじゃないですか。 それを拒み続けたあなたに、今回の調査、これを支持する私は資格ないと思いますけど、いかがですか。麻生大臣。 これはこの前の ど, どこの委員会だかちょっと記憶ありませんけれどもあの今私どもが申し上げておりますようにこれは一連のあの改ざんという話はこれは極めて優しいことであってはなはないかんということを前前から申し上げております通り深くお詫びを申し上げなければならないという申し上げているところでありますその上でご指摘になりましたその最後の部分で調査を支持する資格ということなんだと思いますがこれは国家行政組織法において 各省大臣はその機関の事務を統括し職員の服務についてこれを唐徳すると規定されているあの唐徳っていうのはあの取り締まるというの意 味, 意味だと思いますがこのため文書の改ざん等の問題に関しましては私の指揮の下で、えー、の官房長官房長の下で人事担当のいわゆる私的監察官等々が調査を行いその結果を踏まえて えー、任命権者であります、私の責任で関与した職員に対して厳正な処分というものを実施させていただいております、でこのような法律の規定にかなうものだと考えておりますで、いずれにしても、今後、文書管理の徹底等々は、必要な取り組みを全力を挙げて進めていくことが重要なんだと考えております田君全く答えになってないわけなんですね、要するに大臣の監督責任が問われているわけですよ。 それを全く果たしてこなかったあなたに調査をする資格そのものがあるのかということなんです、で本当に事態の深刻さをです、ね、これ財務省も含めて分かっているのかと、私は思うんですね、事務総長にお聞きします、今回、公文書の改ざん、隠蔽虚偽答弁、まあ、基本的に財務省を認めたわけでありますが、まあ、こういったものを政府の一部局が認めた、過去に認めた例というのはあるんですか。 郷原参議院事務総長、はい、お答えいたします、えー、委員お尋ねの過去例でございますけれども、事務局として特段、そのような記録を収集しておりませんので、えー、国立国会図書館の会議録検索システムを用いまして、第1回国会以降の参議院の委員会において、虚偽、答弁、お詫びの文言をすべて含むもの、文書、改ざん、お詫びの文言をすべを全て含むもの、 文書、隠蔽、おわびの文言をすべて含むもの、それぞれについて検索し、お調べいたしました結果、その結果でございますが、お調べした範囲では、えー、該当するものはいずれも確認できませんでした、以上でございます安住君つまり、文字通り、歴史上あってはならない不祥事事件だということなんですね、これだけの大事件を起こしたわけですから、私は大臣返納すべきは給料じゃない、大臣の職だということは強調しておきたいというふうに思います。改ざんの 動機隠蔽、これが全く明らかに私は、えー、されていないと思います報告書では隠蔽改ざんの目的について国会で新たな財源を与えたくなかった国会が紛糾するのを恐れたと支流しておりますしかしこれは一連の行動のこれ目的であって私は動機には触れられてないと思うんですねなぜ財務省自身が提出することは可能だったと考える文書について それを出せば国会が紛糾すると考えたんですか。いいいはい矢野どす。はい、矢野官房長、はい。これは午前中のご質問にもございましたけれども。 昨年の2月に報道があり、国会質疑があり、そして現地視察等々があり、という流れの中で、えー、そのお、理財局と近畿財務局において、えー、何かあ、後ろ暗いことがあるかということを調査いたしました。調査した結果、それがないということが分かりました。分かりましたけれども、現に、もうその時点での報道と国会質疑は非常にかまびすしい状態になっておりましたので、それを避けたいというふうに思った、心得違いがあったと思っております。たずみゆく いやですからなぜね、政治家の名前があるとまずいのかっていうことなんです、財務省は政治家の不当な介入はなかったと、考えてきたわけでしょ、隠さざるを得ない理由があったわけですよ、これは学園の名誉校長であり、何度も学園に講演に訪れ、時にはその教育方針に涙し、いい土地ですから前に進めてくださいと、籠池氏に伝え、あるいは籠池氏と、危機として学校予定地のに写真に写っていた、これが安倍昭恵さんであります。 普通の感覚であれば、安倍昭恵さんの関与を否定できる、そういう材料はないんですよ、政治家からの紹介なんてもんじゃないんです、総理夫人による森友学園への肩入れであり、支援なんですね、そしてそこに私や妻が関与してたら、国会議員辞めるといった総理答弁があったからこそ、隠さざるを得なかった、これはもうはっきりしてるわけであります。当調査報告は 全く不可解なな報告書なんですね応接録の廃棄についてまず聞いていきます森友学園との応接録は安倍昭恵氏を含む政治家関係者とのやり取りが詳細に記されているものでありましたこの報告書で私がまず驚いたのは近畿財務局が作成をした応接録は本省と随時共有をされていたということであります応接録はは近だけではなくて 本省にもあったんですねなぜ一部国の応接録を本省と共有する必要があったのか、はい、あるいはこの応接録はいつから本省と共有されていたのか、お答えください。矢野さ ん, 矢野さん あのいつからということも含めて、過去の経緯も含めたということをすんで、理財局長からご答弁を申し上げます。あの基本的に本件個別の案件ではございますが。 あの私どもの呼吸財産審理室というのは個別の案件を担当する部局でございますのでそこにおいてえ必要に応じて、えー、随時それは全てというわけではございませんが情報共有をしていると、まあ、補佐クラスなり係長クラスでそういうことをしておるということはあったということでございますでいつからという話ですがあ明確にはあの何月何日ということではございませんが基本的にあの貸付の段階に至る前の段階要すれば大阪府とがあいろんな意味で 審査をしていただいて、それについてどうするか、それは本省相談メモといったあたりでも明らかになっているんですが、そういうあたりのところからあ、ある意味での情報共有を図っていたということだと承知をしております君つまり2013年に取得要望書が出されて、なかなか書類が出てこない、えー、そのあたりからずっと、まあ、大阪府ともやり取りをやっているわけですね、つまりもう最初から、最初から応接録というのは、本省に。 あったとととといいううここをお認めになったということだ、と思いますつまりこれね、田村心理室長は、安倍昭恵さんが2014年の4月28日に、学園に訪問した際の一連の経緯も、もちろんこれ、応接録にはあるわけですから、知ってたということですね。太田理大局長 お答えを申し上げます。あの基本的に審理室というのは個別の案件を担当しておると申し上げました。 それぞれれ何人か補佐がおりますそれで、えー、その担当する近畿財務局を担当する、あるいは特にこういう案件を担当する補佐、あるいはそのラインの仮長というのは基本的には承知をしておったということは今、委員のおっしゃっているとおりだと思います、ただ、室長まで、えー、全てのものにおいて共有をしておるか、おそらくそういうことは必要とはいええー、そこまでは把握できないと思いますので、必要に応じて、えー、補佐なりが室長に話をするということはあったということだろうと思っております。 辰巳君この辺が不自然で曖昧なんですね、今、局長は4月28日の応接録、まあ、これも作っていたということをお認めになったということでよろしいですね。大田局長お答えを申し上げます あの今、委員からご指摘があった4月の28日あの、本当はその前に年号がいるんですが、年がいるんですが、年を抜かしても、今、ご理解をされているあの、共通認識だと思いますので、4月28日と申し上げますが、その4月28日の応接録、交渉記録については、近畿財務局に確認をしたところ、作った記憶があるというものがございます、ただ、調べましたところ、いくら調べても、それはどうしても発見できなかったと。ただ内容はは基本的には あの決裁文書の経緯のところにポイントが全部書いてあるので、内容はそういうことだというふうに申しております辰巳君。なるほど4月、2014年4月28日は、作った、これ非常に大事なんですね、でここには今ありました本省相談メモの中にもありますが、いい土地ですから前に進めてくださいという安倍昭恵さんからの文言や、あるいは、えー、籠池氏と昭恵さんのスリーショットの写真の提示という記述は当然、 残っていたということもおっしゃ残っていなければ本省相談メーにそこは出てこないわけですから、残ってたということですね、矢野官房長、先ほど、矢野官房長は提出いただいた957ページ、これは実は4月28日の部分は欠落してるんですよ、欠落してるんですね、なんだけれども、安倍昭恵さんの文言というのは、一箇所しかなかったとおっしゃいました、つまり谷彩子さんとのやり取りですね。 一箇所じゃないんじゃないですか。いかがですか。矢野本房長えっ、ー、とちょっとページ数は 忘, 忘れましたけれども、700何ページかの事実一箇所だけでございます。い や, だからいや、辰巳君。いや、じゃないでしょ。もともと4月28日の分はあったんです。廃棄する前はあったんですから。この問題が昨年の2月以降、わーっと紛糾したときに、 4月28日の応接記録はそのまま残ってますよね、当然。それも見てますね。どうですか。太田局長。お答えを申し上げます。あの官房長官ご答弁を申し上げましたのは。総理夫人、あるいは総理夫人付きからの直接の連絡ということは一回だけ。ということを申し上げております。で、今、ああ。 辰巳委員がご指摘の点は、交渉記録応接の中に、先方が総理夫人の名前を含めてそういう話があったということで、その部分はこれに限らず、あの特に売却に近いところはあの、胸上げ式があるので、総理夫人が来られるというようなことは先方、何度もおっしゃってますので、それは交渉記録の中に、再三には再三というほどでもないですが、何回も出てきていることは事実でございます。辰巳君 これ4月28日の見てたというのはこれ非常に大きな事実だと思います、また後ほどやります、つまり、ですね、えー、もう一度質問しますけれども、えー、報告書には国有財産審理室において、あ失礼しましたあの、別の質問します、4月28日のものは、本省のサーバー上の共有フォルダーに保存をされていたということで、矢野官房長、よろしいですか。 はい、矢野官房長、えー、公表させていただきました応接録、それぞれがどこからどう出てきたかというのは、さまざまでございますけれども、あのちょっと今、ここではあの確認できませんので、恐縮です本省のサーバー上にあ、ね、るかどうか。 あ、早急お答えください。はい、阿民。もう一度質問します。2014年4月28日の応接録は本省のサーバー上の共有フォルダーに保存されていたということでよろしいでしょうか。はい、大田局長。お答えを申し上げます。今回ご提出をさせていただいた資料は、あの委員おっしゃるように本省のサーバー上にあったものもあれば紙媒体であったものを発見できたものもあります。それからいろんな事実関係は様々ヒアリングをして。えー その把握できているということでございますそういう意味で、えー、仮に本省のサーバー上にあればあそれは割と発見しやすかったパターンですので 発見できている可能性が高いと思いますが、本件について、えー、ということではなくて、あの提出できてないものはあ、本省サーバーにはなかったものは基本的に発見 し, しづらくなっておりますので、そういう面はあろうと思います。いずれにせよ、我々としては本省サーバーにない、えーまあ、本省サーバーが一番あれば発見しやすかったところですし、紙も含めて、えー、調べた上で、あの今ご指摘がある点は、我々としても最初から非常に気になっておったところですので、ご指摘をいただくことはある意味で想像できたので、 それは相当探した上で、えー、結論としてこういう報告を申し上げているということでございます辰巳君委員長一体何が本省サーバーメモに残されていたのか応接録の中でですねどこから引っ張ってきたのかこれを明確にしていただくよう理事会で協議いただきたい、えー、ただいまの件につきましては合国理事会で協議いたしますはい辰巳君応接録と佐川前理財局長との関係を正します昨年の2月24日宮本武衆議院議員の質問に 昨年6月の売買契約に至るまでの財務局と学園側の交渉記録につきまして委員からのご依頼を受けまして確認しましたところ近畿財務局と森友学園との交渉記録というのはございませんでした面会等の記録につきましては財務省の行政文書管理規則に基づきまして保存期間1年未満とされておりまして具体的な廃棄時期については事案の終了後ということで取り扱ったしたがって記録は残っていないと佐川前理財局長は答弁をいたしました この佐川前理財局長が答弁した、確認をしたというのは、何を確認したということなんですか大田局長あの当時の佐川局長が確認をしたものは、基本的に本省の文書管理規則というものを確認をして、そういう取り扱いだという答弁をしたということで、証人喚問のときもそういうご答弁をあの、お話をされたというふうに承知をしてございま一見君。 まあ誰一人信用できない答弁なんですね、実際の損否を確認したわけではなかったと、ではそのときですね、答弁したとき、誰にその規則の内容を佐川前理財局長は確認したんですか。太田局長。 あの誰にということで、えー、固有名詞で指定することは不可能だと思いますが基本的に当時の理財局の部下職員あるいは官房の方に理財局から確認をしてということで文書管理規則についてご答弁申し上げているということだと考えます辰巳君つまりこの答弁は当時の総務課長もお確認しているということですね太田局長お答え申し上げます あの一つ一つの答弁すべてについて確認をするというわけではございませんが、基本的にこの当時、当時総務課長は国有の経験者でもありましたので、基本的に割と総務課長が事前に確認をしてたということは事実だというふうに承知をしております。君ということは、ですよこの当時、2月24日の段階で総務課長は応接録はあるということを知ってたわけですよ、知ってたたというのはこれ報告書に書いてあるわけですね。なんで そういうい答弁を作っっちゃったんですかなぜ総務課長は佐川氏に、いや、応接録、実はあるんですということを伝えなかったんですか太田局長。そこはあー委員ご指摘いただきましたように、えー、理財局長はあーものそのものを確認していなかった。 一方で、総務課長はそういうものが存在することは承知をしておったという趣旨のことは、この報告書に書いてございます、その上で、今、委員のご指摘は、じゃあなぜ総務課長はそれを局長に言わなかったのかということですが、言わなかったこと、あるいは言えなかったことということが最大の問題であり、それがわれわれの至らなかったところ、当時の問題だったところだというふうに考えてございます君いや、そうじゃないでしょう、調査なんだから、そ, そこを明らかにするのが調査じゃないですか。 なんで事務方のすべての国有財産のことを分かっている総務課長が、国会議員からの質問を受けて、これ、前日にちゃんと宮本武氏は通告してますから、なんでそのことを言わなかったんですか、大臣、大臣、おかしいでしょ、これ、調査していただきたい、あのこの報告書でも新たな事実が発覚したときは調査すると書いてありますから、ここは明らかにしないとね、この調査報告の意味全くないですよ。なぜ中村総務課長は このの答弁を許したのかってこことなんですよ。これね全く信用できません佐川氏はじゃあどうか応接録の存在を佐川氏は本当に知らなかったのか報告書では理財局長は各種応接録の実際の損否を確認しないまま財務省行政文書管理規則に定められている以上保存期間が終了した応接録は廃棄されているはずであると認識したものと認められるって書いてあるんですよ 何を根拠に認められると、皆さん、判断したんですか。大田局長えお答えを申し上げます。 まずあの、総務課長の方最後に言われましたので、その点は、あの調査報告書の35ページの一番冒頭のところに書いておりますけれども、応接録交渉記録については、他の幹部職員も国会審議が相当程度紛糾することを懸念をして、保存期間終了後の応接録を廃棄している旨を説明するにとどめたことを施行したというふうに書いてございます。 あの総務課長は総務課長なりの判断もあって、そういう対応をしてしまった。それは誤った対応だというふうに考えてございます。それから、あ次に局長のお話がございました。あの、おっしゃる通り、基本的には本来であれば。 そういう答弁をするに際しては、あのそういう応接録があるかどうかを確認をして、えー、答弁をすべきことであります。それをお行ったということはあ間違いない、誤った行動でございます。ただ、あまあ当時い非常に時間も限られた中でということだと思いますが、あのそれはあ本当は弁解にならないんで、それはきちんと確認をして確認をした上で事実確認をして答弁すべきであったと、それはあ全くもっと間違った行動だと思っております。深くお詫びを申し上げる次第でございます。増井君。 大田局長質問に答えてないんですよ、矢野さん、矢野さん答えてください、あなたこれ作ったんだから、私が聞いたのは、この報告書で何を根拠に佐川は、尊費を知らなかった、廃棄されてはずであると認識していたものと認められる、皆さんが認めたんでしょ、何を根拠に認めたのかと聞いております。矢野官房長、お答えいたします。それは調査をする過程で、 各職員および OB のヒアリングをし、それしてまた書類をひっくり返して調べて、その過程でそれぞれ の, あの供述を得て、そういうふうにわれわれとしては認められたということです。佐々木君。だからその根拠が全くわからないじゃないですか、何なんですか、これ、一番大事なところじゃないですか、虚偽答弁したのかどうか、全くわからないじゃないですか。報告書にに、ははこのの答弁の後に佐川氏は 文書管理の徹底について、総務課長に念押しをしたって書いてあるんですね、これ、念押しするってことは、佐川氏は応接記録が残ってることを知ってたっていうことじゃないですか。そうじゃなくて、念押ししないでしょ。矢野官房長、私どもが調べた結果、すべてがこの調査報告書のとおりでございます。君いい全く根拠なないいじゃないですか中村総務課長は それを受けて、指示されたと受け止めたと報告書に書いてあるんですよ、つまり中村氏自身も、佐川氏が応接録が残っていることを知ってると思っていたからこそ、廃棄の指示と受け止めたということじゃないですか、どうですか矢野官房長。ご指摘のとおりええあの、話を聞いた総務課長の方はそのように受け止めたということです。 なんじゃそれと言い分だけ載してるだけの話じゃないですか何にも明らかなってないむちゃくちゃでたらめな調査報告ですよ調査全然尽くされてないですよ政治家のリストについて聞きます本省理財局の総務課長はその後速やかに国有財産審理室長に対して政治家関係者からの紹介状況に絞り込んだリストを作成するよう指示した上で当該リストにより理財局長に報告したその際理財局長は 応接録の取り扱いは、文書管理ルールに従って適切に行われるものであるとの考えであったことから、総務課長は政治家関係者との応接録を廃棄するよう指示されたものと受け止めると、こ, こ, なんです、ね、これ、佐川さんは政治家リストが応接録から作られたと認識してるじゃないですか、応接録あるってこと認識してるじゃないですか、いかがですか。矢野官房長 私どもが調査したか限りにおきましては、そのようには本人は認識しておりませんでした。君。そうじゃない、皆さんの報告書で、理財局長は応接録の取り扱いは文書管理ルールに従って適切に行われるものであるとの考えだった、リストが出てきてからそう言ったんです、つまりそのリストは応接録から作られているということを、佐川前理財局長は前提にして言ってんですよ、知ってたってことでしょ。 本房長私どもが調査した限りでは、佐川の供述においては、その応接録が元になってという、今、委員は推認しておられますけれども、そうではなくて、名前があった議 員, の先生 議, 員の議員の先生方の名前のリストは作れた、けれども、応接録はあるかどうかということを、それをベースに作ったというふうには、佐川は申しておりません。ま、ずみ君ちょっとおかしいいでですよ。よ。調査報告読んでくださいよ 総務課長は、リストを作ったわけです。そのリストに理財局長に報告したわけですよ。普通であれば、そのリストはどこから作ったのか、聞きますわね、な何なんだ、このリストはどこから出てきたんだ、応接録ですっていうわけでしょ、だから報告書では、その際、理財局長は応接録の取り扱いは、ルールに従って適切に行われるものであるとの考えを示したわけですよ。 王接録の存在を知ってなければこういう問答にならないでしょうよ、これね、もうむちゃくちゃなんですよ、要するにね、あくまで佐川氏は知らなかったってことを言いたいわけです、しかしあまりにも不自然なんです、佐川氏の調査への供述に通じつまが合わないわけです、聞き取り内容が整合しない場合でも、調査を通じて推認された事柄については、できる限り詳細に盛り込むようにしたと書いてあります、だったら佐川は王接録の存在を認識していたと。 書き込まなきゃなんないんですよ、書き込まなきゃなんないんです、結局これは、佐川氏が規則を述べただけなんだといった、あの証人喚問での証言を追認するためになってるんですよ、安倍総理を守った最大の功労者である佐川氏の証人喚問での偽証を免れるために、土台無理のあるストーリーが書かれた報告者と、私は言わなければならないと思います。 中村氏、田村氏も2015年の本省決裁文書の決裁権者ですしかし、犯行をついたが中身は両者とも見ていなかったと答えておりますありえませんでは、中村氏はいつ決裁文書を見たのかとの私の4月16日の党委員会での質問に対して中村氏は国会で取り上げられてからああ、決裁文書というものがあった決裁文書を見ないといけないのでそれから見て認識をしたと太田さん答えましたね。 ところが、本調査報告書によりますと、昨年2月21日以降に、審理室長から総務課長に対して、本省理財局が作成した特例承認、括っこの中にも、政治家関係者からの紹介状況に関する記載がある旨の問題提起がありと書いてあるんですよ。これ、どっちですか、国会審議で気づいたんですか、あるいは審理室長から聞いたんですか、どっちが本間ですか。大田 あの当時の総務課長、中村が特にこの特例承認の決裁文書、決裁文書ということがおよそあるのは一般論としてはそういうことですが、特例承認の決裁文書があって、その中にこういう記載があるということは、この報告書にありますとおり、田村当時の主張から指摘を受けて、それで気がついたというのが正直なところだというふうに承知をしております。はい、辰巳君ということは、4月16日の私への答弁は虚偽だったということですね。 太田局長申し訳ありません、ちょっとその時の、お私が正確にどういったかを今、私が記憶してございませんので、委員のご指摘は、あ私、正確にどういったかをきちんと覚えておりませんので、議事録を確認させていただいて、きちんとお答えを申し上げたいと思います。美君要するにね 嘘ばっかりなんですよ嘘ばっかり総務課長筋褄合わせるために結局そういう報告書の内容にしていると報告書についても大嘘だということは言っておきたいと思います寺岡官房長官秘書官は財務省から出向している方であります昨年の2月の22日官房長官への説明にも同席していたことが判明をしております昨年2月の24日の記者会見で応接記録背景の疑問が記者から呈されて官房長官は 決裁文書にほとんどのこととは書かれていると述べましたこの答弁は一体誰が書いたんでしょうか。菅 官, 房長官、えー、まずですね、2月24日の会見について、記者の方から事前通告に従って、交渉記録の保存について質問がなされたので、私は作成は官房長官、秘書官が、 あ答弁も作成します。でその中で、えー、財務省の文書管理は、公文書管理法に基づいて作成された行政文書管理規則に従って行われており、決裁文書については30年の保存、面会等の記録については1年未満の保存で、事案の終了後廃棄、というように財務省の一般的な文書管理の規則について申し上げました。 そうしたら、これ、さら問いだったんですけれども、さらに記者の方から、事前の通告はなかったが、防衛省の日報問題は1年未満で、稲田防衛大臣は見直す考えだが、こうした面会記録等に、政府としてなんらか対応する考えはないかとの質問がなされたんです、そして事前の答弁メモにこれはなかったのでありますけれども、私自身が。 各省庁ともこの文書管理法の規定に基づいて行っているんだろうというふうに思います。そのことによって、著しい弊害が出るということであれば、それはまた見直しする必要があるんだろうというふうに思いますけれども、基本的には決裁文書については30年間保存としているわけでありますから、そこでにほとんどの部分というのは書かれているんじゃないでしょうか。これは私自身が申し上げました。このように 2月24日の会見で、私は記者の質問に対して、政府の行政文書管理の規則と一般論を述べたものであって、森友学園に関する特定の文書の内容について話をしたものではありません、このことが明快に私が責任を持って申し上げます。えー、田君それ森友学園についいててのの話をしたたわけじゃないっっんでですか。防衛省の問題で言ったと いうことですかこれ全く森友学園にはかすりもしてない話を決裁文書にほとんど書かれているんじゃないでしょうかこういう話ですかおかしいでしょう、はい、菅官房長官それは考えすぎじゃないでしょうかいやと申しますのはまず財務省の文書の管理規則について申し上げました従来は事前の質問はそれぞれの 秘書官があの調整しますから、あの質問聞きますからこ、これは答弁はなかったんです、このさら問いについては、ですからこれについて、私は30年の話をしました、これは各省庁ともです、ね、そうした文書管理を行っているわけでありますから、そうしたものに決裁文書にいろんなことが書かれているのは、あると意味では自然じゃないでしょうか。田 あの決裁文書ということをあの国会で森友事件に関して言ったのは官房長官あなたが最初なんですね、国会で審議される決裁文書が出てきたのは2月の27日ですから、あなたがこれを言ったと、2月22日に理財局からの報告を受けていたあなたが決裁文書ということをまず最初に言ったということであります、寺岡氏は当時、佐川氏や太田氏、あるいは中村氏と官邸との窓口だったということでよろしいですね、寺岡さんは。 官房長官官官房長官の秘書官ですから、私の窓口になるというのは、これは当然のことじゃないでしょうか、はい、辰巳君、はい、もう時間です改ざんグループの窓口に寺岡氏がなっていたということが明らかになりました、今回の調査は8億円の値引きの検証もありません、必要な調査もありません。矛盾だらけの 調査報告書になっております。佐川氏、中村氏、田村氏、寺岡氏の証人間求めて、私の質問を終わります。か、は、ず、い、君。官房長官が今のあの発言について、ちょっ と, てとて訂正を求められています。いですいたいですちょっとな官房長官、はいはい。私自身は官房長官の秘書官、それぞれの役所から来ています。 当然、それに質問については、その窓口になるのが当然のことじゃないでしょうか、それがあたかも疑惑の中心みたいなという、そういう表現をやめるべきだと思いますよ。はい、君。疑惑の中心とは言っておりません、改ざんグループの窓口になっていたと、これ、事実を私は述べたまでである、だとするならば、この調査で寺岡官房長官、秘書官に対しても調査をすべきだと、そこまでやるべきだということを述べて、私の質問はあります。